Au s Je t C'est ne sais o Une r c o m pas u i s ce o m m v o u s e vous j êtes. u Qui êtes-vous les Une sorcière i d'une peste. Je pense que je passe par un test divin. Je perdis toutes les personnes importantes de ma vie à cause d'une peste. それも経験しました。家に帰る前に飲んでいましたが、今は体の匂いしか覚えています。私は申し訳ありませんが、何であるべきですか？正確には別の名前になっています。途中で物語は常に繰り返されていることが分かりました。私たちはここにいて。 さまざま場所や時代から来ました。あなたがフランス語を話し、私、日本語を話しますが、私たちはお互いを理解できます。これが事実です。A big bowl of wibiri wobbly, timey whiny stuff.You ne peux p a 気は時にはペストのようになることもあれば、1918年のインフルエンザや 2020年に COVID-19 のようになることもあります。ちょうど昨日、私が行こうと考えているブラジルの少年に会いました。そして彼は社会全体がブラジルでは非常に悪いと教えてくれました。オレンジについてもう何か話してくれましたが、覚えていません。ケロヘア、ケロヘア。本当にひどかったですね。 今から最後のゲートに行きます。一緒に行きませんかあなたは長い間っていたのですね。ポンフィナル。はい、すべてが始まります。あら、すいじもはい。あなたは他の人たちと同じことをして過ごしたのです。人生です。それ以上でも、それ以下でもなく、あなたの人生の時間を